こんにちは。夢占い TV です。今日は手首の夢についてお知らせします。手首に関連する夢を見ると、高い身分で裕福になり、立身出世するようになります。財やお金が生まれ、運が良くなる夢が多いです。ブレスレットを手首につけると、財宝が入ったり、横領をしたり、金時計や高級時計を手首につけると、良い職場や配偶者の子孫を得ると言われています。得ることになると言われています。 手首に関する夢占いの事例が多く、手首に関する夢をオーディオブック形式で読み上げる予定です。聞いてみて、昨夜見た夢と比較して、夢を解き明かしてみてください。詳細はもっと見るを確認してください。ご不明な点はコメントでお問い合わせください。ありがとうございました。高価な腕時計を腕につける夢。高価な腕時計を身につける夢は吉夢です。多くの良いことが起こるでしょう。 少しの努力で多くのものを手に入れる幸運を暗示しています。金の時計を手に入れたり、新しい腕時計を身につける夢。良い配偶者、子孫、仕事、権利、入学、当選などの幸運が訪れる。金の時計を盗もうとして、自分の時計が手首にありしに包んで肛門に隠す夢。妻のいる人が、職場の女性を手に入れ、密かに同性生活をすることで、現実化する。金のブレスレットを手首につける夢。 ある仕事や研究を見事に成し遂げる。欲張ると、えって害になる。黄色のかぼちゃのブレスレットを手首につける夢。風気に恵まれ、長生きする。権威、財宝、横領、健康、約束、契約などがある。外れた手首を元に戻す夢。仕事上、同居していた人と、しばらく別れることがある。山の神が現れ、金色の時計を手首につけてくれる夢。腹夢で、妻や嫁は妊娠し、貴重な卵を産む。 応料、財物、お金、刑事、物品、喜び、知らせ、昇進、入学、当選、合格、資格取得、勝利、成功、契約などのご利益がある。新しい腕時計を買って手首につける夢。財宝やお金が生まれ、運気が上昇し、入学や就職などが実現する。指を折ったり手首を折る夢。家の家族に予期せぬトラブルやアクシデントが発生し、子孫や兄弟間に、凶悪な裁判や、役が発生する。手首を切られる夢。 死ぬのではなく、体の一部が損なわれる夢は、ほとんどの場合、悪夢と解釈します。手首が切られる夢の場合にも、本人を助けてくれる人や、団体からの助けが途絶えると解釈することができます。特に、兄弟姉妹との仲が悪くなったり、自分が所属している、サークルや同好会が崩壊するという意味で解釈することができます。腕時計を買う夢。祝福されることが起こる夢です。 新しい腕時計を買う夢は、やっている事業や、実生活が大きく変わることを暗示しています。家族に幸運が訪れたり、会社での昇進、難関校への入学など、幸運が舞い込む夢です。時計の針が切れる夢。一瞬の過ちにより、失敗が起こる。親しくしていた縁が切れる。腕時計が大きすぎて体に巻いている夢。優れた才能で、社会生活でリーダーシップが強い人として浮上したり、家庭をうまく導いていく。 腕時計がどんどん大きくなる夢今まで行っていた事業が好景気を迎え大金を手に入れる幸運が訪れる腕時計を購入する夢腕時計を購入する夢を見ると腕時計を買うと合格通知を受け取ったりお祝い事がある手首に金のブレスレットをつける夢何らかの仕事や研究を見事に成し遂げる欲張るとかえって害になる腕に時計をつける夢手首に時計をつける夢を見ると高価な腕時計をつけると 家庭に贅沢なことが起こり、希望するところに、進学、または就職する。手首のブレスレットが光る夢。ピンク色の幸運や、財宝を手に入れることができる。不動産取得、文書契約、輸出信用状、落札、受注、観光庁請負い工事、所有権、権利などがある。手首を抜いたものを元に戻す夢。協力者、左右の翼、仕事の進め方などが逸脱し、再び回復することを意味する。手首が抜ける夢。 手首が抜ける夢は、実際に力が抜けることが起こることを暗示する。一緒に生活していた人と別れることになったり、相手が去っていく夢かもしれないし、あるいは自分に力を与えてくれたり、仕事を手伝ってくれた人が去っていくことを暗示する夢である。外れた手首を元に戻しても同様である。手首が赤くなったり白くなったりする夢。手首が赤くなったり、黒くなったりする夢を見ると、赤くなると病気を意味し、 黒くなると、事故で腕を大きく痛めることになる。手首が切られて空中から落ちる夢。団体、同好会、同好会、サークルなどの組織が解散したり、協力勢力が崩壊する悪夢である。手首が切断される夢。兄弟姉妹との別れがあったり、進行中のことが、南極にぶつかる。団体や勢力の崩壊を暗示するもので、毛や集まりが壊れる兆し、水晶のブレスレットを手首につける夢。新たな仕事により、事業の展望が明ける。 富、財、お金、物品などがある。時計を手首につける夢。高価な時計であれば、家庭に贅沢なことが起こり、希望するところに、進学、または就職する。とても大きな時計を手首につけずにお腹を満たす夢。事業体を手に入れたり、識力、生活能力が高まる兆し。女性の手首をつかむ夢。密かに女性と付き合うことになる。拳台の時計を手首につけられず、お腹を抱えている人を見る夢。 大きな生活能力、識力、権利、事業体などを所有するようになる。机の上の腕時計が光り輝く夢。事務的なことがうまくいき、嬉しい知らせを聞く。学生は、学業成績が上がる。